はいどうも、桐山城太郎ですまあ今回はなんか柴田さんの方の動画で上がってたその吉沢とみと北海道を救いたいっていう動画にあやかってまあ、この時期でいいかなって思うんですけど最近、まあ、ごっちんがその不定裁判で。 まあ、その今の夫と不倫相手その、まあ、後藤真希さんのあのまあごっちんって呼んでほしいらしいんですけどそのねえー、そのなんか裁判が今和解で成立したっていうことが最近になって分かったとでも思えばですよ なんでこんなに落ちぶれちゃったのかなって思ってまあ幼い頃に父を、まあ、何でしたっけ山からの転落で亡くしてまさにその時期からもう不遇だったと、まあ、それで第3期オーディションでまあ まあ、つんくさんによってそのモーニング娘。の第3期の方で選ばれて「ラブマシーン」でセンター取ってそこからもうずっとなんか注目度やナンバーワンと言われるほどの印象を与えましたねもう若いうちからそんなスター性のあるアイドルが 今じゃどうでしょうかママタレをなんかで食ってるような感じだと言われてますけどそれでもなんかあんまりだったっていうふうに言われてるらしいです本職は何でしょうかね彼彼じゃなくて彼女は歌手でしょ歌は歌ってないんですよねなんかもう引退というかあの やめてから一回その母が亡くなってその後復活した時にママタレ大体モーニング娘。の人たち OG の人たちってあんまもう歌は歌わないですよねまあ最一番最近なのかわかんないですけどその辻のぞみさんと加護愛さんがなんか W を復活させたっていうそのひなフェスでしたっけそれでなんかその後辻希美さんがその「辻チャンネル」を開設してっていうふうな感じになったとで最近のニュースではあの長澤優子初代リーダーがあの「 おにぎりで歯をかけ、かいたっていうふうにその前からあの結婚してから福岡のなんかローカルタレントになってたっていうぐらいですから安倍夏海は山崎育三郎と今い結婚してますよねお前らどうしたよ<笑> なんかもう歌を歌ってない時点でもう歌手としてのプライドはないのかなもうちょっとなんか歌を聴きたいっていう声もあったりするんですよあるところではなんでしょうねまあ つんくさんが言ってた通りあのもう流行りの歌も歌えなくなっちゃったんだろうなって思いますねまあみんなあの OG になると大体いい歌手としては死んだっていうのが多いですよまあ唯一そのレギュラー的な番組持っているのは 安田圭さんですね。で、たまにテレ、深夜のテレビとかでも出させていただいたりとかするわけじゃないですか。もうそれぐらいしか使えないんじゃないですかね。あの、問題が多すぎて。もうそうなっちまうと、もう私として、というか、ごっちんは、なんでここまで落ちぶれちゃったの デビュー前に父を亡くしその後弟が問題を起こしてその後おいはあんま売れないし母も亡くなるしこんな不幸続きなんかその悲劇のヒロインみたいな結末 できすぎじゃないですかそれがあなたの望んだ結末ですか仕事が今そんなにもらえないじゃないですかもう彼女に至ってはまたなんか歌う機会とか持てないんですかね なんかまたエイベックスからほ歌を出していただいたらぜひ買うつもりですよ、僕は。ね。期待してますよ。あなたのスター性に。僕は信じてるこの夜、流れで流れで誰かと僕とは。 というそんな人生とそんなわけについてもうこんなのこんな僕でもわかる愛してるの言葉も出部どれも出自ちでえくれず里と届きの時